気持ちみやちゃん元気？動画見ました。うん、うんうん、素晴らしいでしょ。じゃあ2月一緒に行きましょうか。オッケー。じゃあね。 美味しそう だ, 誰 だ, ださあ、それぞれだず札幌 はったね、今日は良さそうじゃない びっくり、札幌は4度2月ありえない1時13分大岡珠空港に到着そしてここでたまちゃんアイスそしてコーヒーはケビンのお願いでした <笑>乗るまであとワンつか。 これはリシリです僕はまだ知らない利リ尻リです3日前利尻リリに着いて4日間エる予定だったんですけど天気が崩れて思ってるより利リ尻リは知らない1日目はちょうど雨スたートだったので斜面がまあまあ硬くて雪が少なくて日にかかってて初めての利リ尻リは厳しかった1日目も2日目目もも2 山の下から2 3キロぐらいスノーモビルで山の上に引っ張られてその後、ゆっくりと山を登って1日目は西の斜面に行きました2日目は東の斜面を登ってそして2日目はやっとちょっと利尻っぽい斜面が出てきたんですねそして天気が晴れて思いっきり集まったパウダーで滑ることができました毎日、は渡辺さんに それから彼らの仲間たちに案 内, 案内してもらって最高な一日になりましたリシりにはまた来ないといけないんですこんなリシりにはまだ会ってないんだけどこのリシりは待っててくれるでしょうまたいつか来たいです今日はとりあえず飛行機が飛ぶかどうかのことを心配しながら空港に向かってそして夜は最後の飛行機青森まで僕の 大好きなハコに戻ります。リシリありがとう。また来ます。ラキオ、ラキいやーしかし降ってきましたね。そうですね。レイラモシリのペンションの名前気になってて、聞いたら愛の語でレイラは風、そしてモシリは島。ってことは風の島。まさにその通りですね。また風の島に来たいです。 ありがとう